千はるかコーカサスで生まれたその食べ物は神様からの贈り物と呼ばれましたヨーグルトいいえケフィアです乳酸菌と酵母の強制発酵ヤズヤの千年ケフィアヤズヤヤズヤ ロシアの人たちは赤ちゃんの時から食べていました体に優しいから毎日続けられるそれはヨーグルトいいえケフィアです乳酸菌と酵母の強制発酵ヤズヤの1 0年ケフィアヤズヤヤズヤロシアでこんな言葉を聞きました 美しさはまず体の中から彼女が毎日食べていたそれはヨーグルトいいえケフィアです乳酸菌と酵母の強制発酵ヤズヤの宣伝ケフィアヤズヤヤズヤロシアの女の子はお年頃になるとケフィアを好きになるんですってどうしてかしら やづやの1000年キャリアやづややづや。